キング、リンチェプリンスヒーローのよう振り付けインク、リングディンクドンク、映像公開ショーナリアリーナツアーでメイドイン、ヒダイネリー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、リンチェプリンス3月22日に6枚目となるプシュアイブルーレー DVD キング、アーレーナープリンス、アリーナとニカラーでケラメイドインビリース、パオリリース。これに先立ち19日、グループの YouTube チャンネルにて、ライブ本編収録の、リングディンクドインク、パフォーマンス映像を公開した。岸形平ラの仕様振り付け、リングディンクドインク、ライブ映像公開。リングディンクドインクは、メンバーの平野仕様が振り付け、平野が手掛けたダンスと、 神尾やラメの袴による輪を意識した衣装でのパフォーマンスが見どころとなっている。岸形キング、リンチェプリンス、キング、アーレーナープリンスアリーナトゥニカラーデケラメイドインから映像化。今作は、作家、2022年7月30日から10月20日、全国7都市にて行われたキング、リンチェのアリーナツアーキング。 キング、アーレーナープリンス、アリーナとニカラーでケラメイドイン映像化、アーを映像化。本ツアーコンセプトは、は、かける、ヒロシ。2022年6月29日に発売したアルバム、メイドインを引き下げたコンサートで、アルバムコンセプトに沿って、メイドインジャパン、メイドインジョニース、メイドインキング、リンチェなどそれぞれのルーツを大切にしながら、キング、 キングがプリンス目の前にいる人を幸せにするために今キ ン, ンキング、リンチェキング、できることをテーマにしたステージとなっているなぁ、アッツアーテイル。2022年 TikTok ひとし、SNS でも話題となった、一番のほかシンデレラガール、アイプロミス、恋ふる月夜に、君ーフラビン、など計31曲を披露したコンサートの横浜アリーナの公演。 そして特典映像には、初回限定版、通称版それぞれ異なる映像を収録。ドクヤメンタリーオブキング、リンチェプリンスアリーナと22からケラメイドインの、他でメイドインゲームしちゃいなよよ、が収められている。ツアー各地の裏側では、ハゴイタ、ダルマ落とし、射的など、メイドインジャパンにちなんだ日本伝統の遊びでキング、リンチェプリンス対決対決。 敗者となったメンバーはキング、リンチェプリンスコーオング罰ゲームをステージ上にて実行、実行。どの公演で誰が何の罰ゲームを受けていたのか恒例のソロアングル映像は、エイリトルハピーニスを収録。通常版の特典映像には、全公演のマックを超ダイジェストでまとめた2時間半超えのマックダイジェストも、さらに、バトルオブバトラー。 歌唱前に会場で流れたキング、リンチェプリンス執事に噴してお嬢様を王をもてなしする映像前後パターンも完全収録収録。恒例のダンスショット映像は、一番、トラサとレイス、君は、綺麗だ、の3曲となっている。モデルプリス編集部、平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。